平成29年11月9日、税を考える習慣にちなんで、今年度の税に関する作品の表彰式が行われました。これは、阿蘇地域の小中高校生に税の大切さを知ってもらおうと、毎年夏休みに取り組んだ習字やポスター、作文のコンクールを、租税教育推進協議会や、 納税貯蓄組合連合会が中心となって行っているものです。今年は、阿蘇地域から600点を超える作品が応募され、阿蘇市からは、集字の作品7点が優秀作品に選ばれました。この日、阿蘇市役所で行われた表彰式では、阿蘇税務所長賞や阿蘇市長賞などの優秀作品に、賞状と記念品が贈呈されました。 この取り組みは11月11日から始まる税を考える習慣にちなんで行われており、優秀作品はアソシ役所税務課に展示されています。